はい、元気よく挨拶したいと思います会場の皆様、こんばんはせいかお伺いさせていただきます千葉は、浦橋、でカ、マイカグラです ではさあ 「えその寒さがつらくてよ」<音楽> どこまでもさあずこえての果てまでもありゃ果てまでも男ごきょんならご作もか さあ。えー よし ございました